正しい呼吸を 勝負をありそこまで。じまってほしい、うんっ。それそれそれそれそれそれそれそ れ, そ れ, そ れ, それ。窯溶け実験。正しい呼吸を身につけるんだ。どんなにパンを焼いても疲れない息の仕方を。勝負をありそこまで。国定フランスパンの。 出来上もう 勝負終わりそこまで全集中雷を打球一の間歴歴一斉六じいちゃんに教えてくれたこと俺にかけてくれた時間は 無駄じゃないんだ勝負ありそこまで、うん、<笑>はいそこでじっとしていてください今から服装チェックをしますう装<笑>なの持ってる<笑>これも風紀員の仕事なんですか<笑>勝負あり そこまでん覚悟しやがれ<ス><ス> か弱みそッン様が temperance g だ勝負終わりそこまで な流うまい牛乳勝負はありそこまでくくよ水の呼吸苦の肩水流しぶき死ぬほど鍛える結局それ以外にできることはないと思うよ じゃあね勝負あり、そこまであ あ, 入る あ, あ覚悟ああああああああ判断が遅い滝勝負ああああああああああ 水の呼吸を受けの刀なぎなぎ弱者には何の権利も選択肢もない勝負はありそこまであ<笑>後で生徒指導室に来い だまで行くぞ俺だってしち だ, だって。 勝負あっ恥ずかしいあ行きますよ虫の呼吸蝶の輪私のように毒を使う剣士もいますからね戯れ勝負終わりそこまでうわっ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 めんどけ俺は俺の責務を全うする勝負終わりそこまで